回答ってますかか大丈夫ですありがとうござみません、なんでちょっと冒頭の部分ではあの、そういうふうに今、あの画像の使い方っていうのが変わってきているということと、まあ、実はレスポンスの8割から9割、決めるのは。 デザインになってるんですよって、そんな話をさせてもらいましたので、ぜひ参考にしてください。では、今からですね、実際にヘッドラインを今から作ろうと思います。で、今からやりますけど、めっちゃ簡単に作れます。なんで、それをちょっとこうやっていきながら、一緒にやっていきながら、いや私がヘッドライン作っていくところをお見せするのであ、こんな感じで作れちゃうんだっていうところが分かっていただくといいんじゃないかなと思ってます。はい。で、準備するものなんですけれども、それなりの画質のあるスマホです。まずは。スマホです。私、これ iPhone10 とかですね。 でもうちょっといいの撮りたいのであれば、まあ、一眼レフのカメラとかで撮影してもいいんですけど、私の考え方ですけど、iPhone で十分です、正直、はい。ウェブサイト上のホームページとかのデザインであるのであれば、iPhone でも十分だというふうに個人的に思っております。はい、で実際にじゃあヘッドラインとかですね、今から作っていこうかなと思ってるんですけれども、うーんではどうしましょうか。じゃあ、竹谷先生、いいですかやりましょうか。 ちょっとカメラうまいこと、写してください。じゃあ、竹瀬先生をまずですね、ここに立ってもらいます。ちょっとじゃあ立ってもらっていいですか。実際もやっといきますね。で、ちょっと服装が白衣、白衣持ってきてないですよね。持ってきてないですね。そしたらちょっとマスクもを外してもらっていいですか。で、マスクちょっと外してもらって、ちょっと腕組みをしてもらってですね。<笑>そうそうそうそう。よくあるじゃないですか、生態のあれ。<笑>あると思うので、こ映ってますかね。ちょっと待ってますね。あ、皆さん見えてますか大丈夫ですか会場のオンラインの方。 はいで実際にこれ、あのー、カメラマンとかやる仕事とかなんですけど、もう一回、ます iPhone とか良よくなりすぎてるので、もうこれだけで自分できちゃうんですよってところ、今からお見せしていこうかと思います。はいでは、竹瀬先生、マスク置きましょうか。はい置いていただいて、あのちょっと体、こっち向けていただけますか。そうでもっと壁に寄っていただいていいですか。で腕組みしてもらっていいですかそう。で、こっち向いてください、顔だけ。あの体はそっち向けながら、回線してください、こっちに顔。あのねねえっと、ねえっとねこう あの反対反対反対対にひねってください。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううんもっとひねる角度減らしてもらっていいですかそうそうそう。あここんな感じ。あのね10年に一度の男前本当に。嘘にす嘘です<笑><笑>そうそです。まあまあこんな感じなんですね。こうやって作っていくんですよ。でイメージはここにヘッドラインですよね皆さん。なた 私が唯一の奈良のなんちゃらですって入れてくるんですよね。なんでイメージは、こういうバックのところで、こういう画像をまあやりますという形でやっていくんですね。はい。で、実際に写真を撮っていくんですけど、えっと、こういう、まあ、ごめんなさいね。ちょっとじゃあ、あのアイスのいい感じが、ああ、かっこあいいですね。あ<笑> 男前ですねいや。素晴らしいです。あっ、こっち向いて、そ う, そうそう、笑顔、笑顔がいいです。これ、笑顔、これ、笑顔だと反応が2倍になるっれたね笑顔しますよね、これね。じゃあ、ちょっと笑顔頑張ってくださいね。素晴らしい、あ、笑顔、そう、いいです、いいです。そうそうそうそうそうそ う, そ う, そう。って感じで写真は撮りますと。これ、よくね、<笑>カメラマンとかがやったりするんですけど、でこれのスマホで撮りましたとで。これもちょっと今から皆さんに、急ぎ足ですけど、お見せしていきますね。 で今、こういうやり方とかで実際できちゃうので、皆さんもホームページのヘッド作り直したいなとか、画像作り変えたいなっていうことが実際できちゃいますので、今からお見せしていこうと思ってます。お待ちくださいね。今から画面共有していこうと思います。うん。はいはいはいはい。ちなみに、竹瀬先生のウェブサイトちょっと今見てもいいですか今どんな画像使ってるのか。なんて言ったら出てきます奈良腰痛とかさ。カタカナですかね。 声優ってあのなんかスーパーの声優<笑>すいません冗談です<笑>、えっと、はいはいはいはいはいはいあ大丈夫だと思いますこれかなあいいですねはいはいはいはいはいはい出てきましたちょっとじゃ画面共有しながらやっていこうと思いますねあこもったいないですねこれもだから ああ、このがこんなヘッドなんだ。今これじゃあ今日もしやったらほんまに自分で使い変えれると思います。ライトニームとか使ったら本当にまあ、今こんな感じで竹瀬先生はヘッドライン使っておられるんですね。だからこれやってることって何なのか？って言ったら多分みんなもこういう感じでヘッドライン作ってると思うんですけど、背景になんかこのちょっといい感じの生態やってる系の画像にここの何て言うんですか？竹瀬先生のこの開業、当初の不安いっぱいの顔ですね。これね。 会護不安いっぱいの顔のところがあってで、これちょっとなんかうまくかかかかかか加工しておいてで、それに隣に諦めないください。って文字を売ってるだけなんですね。これなんで使ってる画像って実は2枚で、あのこれだって作っていくのか？って言ったら Adobe stock でそれなりの画像をダウンロードしてきて、さっき言ってみてスマホで撮ってきてでやる。ただ重ねてるだけなんですよ。ですからフォトショップですぐできるんですよ。実は。 りっっりことのやや方をやりますでフォトショップにアップロードする前のおすすめは、Lightroom っていうものを使って、画像それなりに綺麗に、そうまですぐできることができるんですよ、実はね。それちょっとやり方で今からお見せしていこうかなと思ってます。はい<笑>ちょっと待ちくださいね。どれでいこうかな。うん。 これでいこうか。なんかでも3枚ともね、目が泳いでるんですよ。<笑><笑>いいですか ?4 枚以下や。ちょっと待ってくださいね。これでしょうかな。あ、これ、でも、今日ね、作りかけたやつもしかしてレスポンス上がるかもしれないですよね。大チャンスですね。おめでとうございますあの。会場に来られたということでね。 このスキルも学んでいただけれ今準備してますので。<笑>でまああの私冒頭でも言いましたけど、まあ、正直ホームページのレスポンスなんて写真変えたりとか文字のデザインちょっとよくするだけガッて上がったりすることよく起こりますね。 でなんで、そういうことに必要なツールが、Lightroom とフォトショップだったりとかするので、ぜひぜひという形なんですがで、ちょっと使い方を今から説明していこうかなと思います。はい、でまずなんですけれども、撮った写真をまず Lightroom というので編 集, 編集するんですね。でそれをどうやるのかというのを今からお見せしていこうと思います。ちょっと待ちください。画面準備します。はい<笑> はい、お待たせしました。えっと、これ、Adobe の Lightroom っていうアプリなんですね。これは今、た今まさに撮った武瀬先生の写真なんですね、まあ。こんな感じなんです。で、えっと、まずなんですけれども、これ、もほとんどもう機能が自動でできるようになってて、まあ、これ、ちょっとね、細かい操作割愛しますけど、パパッと編集しちゃいますね。まずは、欲しいとこの部分だけですよね。 なんで、こんな感じで画像の場所を変えれるんですね。こんな感じで。こんな感じででき ま, できますと。で、こうやりましたと。で、やった上で、えっと、まあ、こんな感じで自動ってすると、こんな感じに変わるんですよ、画像がパッて。ちょっとこれでもうすでにいい感じになってません、ね、皆さん。なんか、いぶし銀のね、あの、10年に一度の男前からのような。これはね、嘘です。はい。何回も言ってますけど。で、ポイントなんですけど、画像は明るさなんですね、明るさ。 で、明るさの部分も、実は Adobe で自由自在に変えれます。例えばですけど、このシャドウっていうものをじると、こういう感じで、明るくこうなっていくんですね。明るくなりすぎてますけれども、まあたいこれぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。光の量も私ちょっと変えて、これぐらい明るくしたいですね。で白ベル レ, レ, レベルも上げたいんですよで。白すぎるとあれなので、まあ大体こんな感じにしましょうという感じにしました。であとは自然なメイドっていうので、まあこうするとちょっと悪くないですけど、こういこうやって生き生きしますよね。という感じで画像が、 こんな感じで買ってくるわけなんですね。はい。っていうふうに、Lightroom っていうものを使っていただくことによって、まあ、画像がこんな感じで、あのパッと、まあ、ものの2、30秒で編集できちゃいましたというふうな形になります。なので、これ、どんなに暗い場所で撮っても、どんなに、えっと、まあ、あんまり環境が整ってなかったとしても、スマホで、まあ、それなりの写真がすぐに。 あの編集できちゃいますってことができますので、Brightroom ですね、さっき言いましたが、そうするダウンロードできるので、ぜひこれで参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。で他にもこう、例えばですけどあの、ほくろを消したりとか、シワをな消したりとかあの、シミを消したりとかもできますね。はい。なんで、参考にしていただければなと思ってます。で、まあ、こういうふうにして作った画像があるので、これをまああの書き出すわけですね。で書き出すときはフルサイズ台っていうのがあるんですけど、まあ、これで。 デスクトップにまず書き出しをしていくわけです、はいで。ちょっと画像できたものをお見せしますのでお待ちくださいね。はい、できましたね。